全然出ていいのかなかマスクとかした方が、もう手遅れか<笑>。随分と長いこと、待たせたなぁ。はい、どうも。こんにちは、ノイチです。え、今日なんですけども、 えー、久しぶりに橋本環奈の動画ということなんですけども今日はなぜそんなような動画を作るかと言いますとこちらなんと僕のツイッター久しぶりにバズりましたよということでえ何でバズったかと言いますとですねなんと橋本環奈さんのすっぴんめちゃめちゃ可愛いよとえツイートしたわけなんですよそしたらそれに結構反応があってですねバズったという形なんですけどもはい今回はえそんな橋本環奈さんのすっぴんそして他の女優さんたちのすっぴん画像はどんな感じなのか っててていいいうのを調べてみたんで今回は紹介していくこ と, と思いますそれではいきましょうはいまず今話題の橋本環奈さんのすっぴんなんですけどもこちらあの橋本環奈さん見てますかこの動画僕と結婚してくださいお願いしますお願いします結婚してくださいいやもう 神様が本気出ししすぎでしょいやもうどうやったら人間は橋本環奈になれるのかっていうもう論文がもうできちゃうぐらいのもう可愛さですよねはいあの言ってることは意味不断ですけどあのそれぐらいもうほんと可愛いとまあいうことでめちゃめちゃ僕もうやばいっすはいそして瀬すずさんえっちょっと待って。 あ、間違えた。オカリナだった。はい、広瀬すずさんがこちら。分かってたよ。あの、広瀬すずさんとか橋本環奈さんとか、全然化粧濃いイメージないじゃないですか。やっぱそうだった。もう可愛いよ。もう無理。もう無理。僕もう無理です。無理です。あの、どっちを選べばいいかわかりません。どっちを選べばいいかわかりません。<音楽> 続きまして本田翼さん調べてみましたこちらどうしようかな明日から推しうかな。明日から本田翼推しになろうかなえー、ええー、ちょっとかわいすぎでしょ本田翼ってやっぱやばいねもうなんか本田翼ってなんか名前からしてもかわいいもんねさあ続きまして僕がめちゃめちゃ最近推してる僕がめちゃめちゃ最近推してるいだ見よすっピンを見てみたいと思いますこちら お前もあっやちでもこれあれかもしんないわ。 これれれちちょょっっととああかかももししんなないいわ吉岡里帆はちょっとあれすっぴんだとクマがひどい気がするいやでもそんなこと言ってらんないよねそんなこと言ってらんない僕はそんなこと言える立場じゃないですから僕はあのブサイクとかそういうの言っちゃいけないと思いますからあのそういうのはやっぱ良くないと思います可愛いですっ、はい、てな感じで皆さん、えー、芸能人のすっぴんいかがだったでしょうかやっぱり橋本環奈は全部が可愛いんだね 全部がかわいいだねはいということでいかがだったでしょうか皆さんぜひぜひ感想とかね橋本カンナやっぱかわいいよなとかぜひぜひコメントお願いしますということでまた次回の動画でお会いしましょうバイ